こんにちは京阪フィルハーモニー管弦楽団です今回は演奏会のお知らせをさせていただきますえ来る12月11日の日曜日京都府青果町の京阪プラザ大ホールにて演奏会を行います会場は12時30分開演は14時料金は一般1000円小学生500円京阪プラザ友の会会員は700円です曲はモーツァルト歌劇劇場支配人女曲「 カチャトリアン首曲仮面舞踏会カリンニコフ公共曲第2番ですどうぞよろしくお願いします